は足利市からやってまいりました、えー、手構えです、えー、再びこのステージに立てることを本当にメンバー一同嬉しく思いますただいまより演舞いたします曲僕らの輝きは打ち上げ花火をテーマとしみんな違ってみんないい自分色の打ち上げ花火をここファイナルステージで探したいと思いますご声援よろしくお願いします 今この時は。